朝から顔を合わせるたび僕に祝いの言葉を告げているが一体何の意味があるんだおめでとうの気持ちを伝えたいだけかお前にとって誕生日はそれほど特別なんだなでは僕もお前の誕生日にはたくさんの祝福を授けてやろう